美味しそおおおおおおおおおおりうさんチョリーー調理ですということでですね今回はですね僕ももういい感じにいいジャンプになってきちゃってるところでガッツリしたものが食べたいなと私は思ったんですよでがっつりしつつも今のこの季節に一番合うようなやつそれはそれってやっぱりね煮込みるの 私思ったんです次第です そ, そしてですねその煮込みうどんでもこれバズレシピですよでもバズレシピただの煮込みうどんでは面白くありませんね<笑>ということでですね私が今回作るのはですねピザ煮込みうどんです<笑>ということでまずねあのこのピザ煮込みうどんっていうのを今回やっていきたいと思います龍司の まずレシピじゃあね材料紹介いいきたいと思まますまずですねえー、と今回はピザ風のうどんなんでまあうどんを使いますうどん冷凍うどん僕ねいつも冷凍うどん使ってる冷凍うどん1玉ですね え, えあ と,、えっとお野菜ねピザっていうぐらいなんでまあやっぱハムねハム4枚たっぷり入れます玉ねぎアリアンアリアンが八分の1まあ3 0ムぐらいですねピーマンピーマンが1個です で、ギギロイックがまあこれ半分ぐらいかな、はい、半かけぐらいおろしたやつですチーズが4 0いあとベジタブルジュースですはいベジタブルジュースが 250cc トマトジュースじゃないんですよトマトジュースだと酸味が立ってるんですけど野菜ジュースの場合はまろやかさね甘みがね加わってるんでこう人参の甘みとかねキャベツとかブロッコリーとかの甘みが加わってるんで野菜ジュース使ってくださいこれあと食塩無添加のやつねちょっと今回何もなかったけど で出るもんで使ってるんですけども別に何でもいいです甘くない野菜ですはい以上じゃあですねこれからですねピザ煮込みうどんっていうねうどんを作っていくんですけどもやっぱりうどん料理を作る上でえ一番大事なことって皆さん何かわかりますか。 やりうどんってやっぱりね私たち日本人なのでやっぱねずーっとすすって食べるもんじゃないですかここでやっぱ問題になってくるのが、えー、とすするのが苦手な方もいらっしゃいますよね、えー、なので、えー、今回ですねうどんをすするのに最適なトレーニング用品を持ってきました、えー、こちらでございます<タッ>すする、TV、<タッ>ということで皆さんすする練習を僕と一緒にしましょう乾杯 あ, あうめえやっぱすするとうめえよハイボールもということで、ね、皆さんすすりながらすすり練習しながらやっていきましょうまずね材料をカットしていきます玉ねぎをねスライシングしていきます、まあ、これはね薄くスライス で, で玉ねぎが入ると、ね、甘みと風味が増しますのであと食感も増しますんで ハムなんですけどもハムはねこんな感じで 細, 細めに切っていいんじゃないかなハム結構ありますねまあ、でも、ね、ハムはね、肉だから肉は あ, ったあればあるほど美味しいですからでやっぱねピザなんでピーマンもまあ、こうやってヘタを切って、ね、輪切りにしたいんでこうやって薄切りにしていきますこの方がね、ピザっぽいじゃないですか輪切りがちょっと難しい立て方は半月切りでも、ね、半分に切ってから、えー、スライスしていただいてもいいですちょっと酔っ払っちゃっ て, てトランスモード入っちゃうから 包丁今よくなってきましたそしてですねニンニクニンニクねまあ削ぎ落としてもうこれ後でするんでね皮だけ剥いといてくださいこれだけで結構ですうどんなんですけどもこれねうどんはこのまま鍋に入れてもいいんですけども解凍しておいた方が扱いやすいんでこれね電子レンジで、えー、34分または、まあ、下茹でしといてもいいですじゃあ煮込みの段階に入ってきますじゃあですね 今回スキレットででででやるんすすけどももまあ、鍋とかでも大丈夫です火かけてで、野菜ジュース甘くないやつね 250cc で野菜ジュース入れますここに 250cc もうたっぷりねでここにオリーブオイル大さじ1コンソメです大さじ1と半分ですでここにねもうお野菜も入れちゃう玉ねぎ玉ねぎハムは入れちゃう もうね、香ばしさはガーリックで出すので炒めませんお塩お塩は好みでいいですもうパラッと、はい、弱中火ぐらいにしてちょっと煮詰めることによってまた酸味が飛んでいきますんでねで、黒胡椒これもスパイシーなのが好きな方はいっぱい入れてくださいあ僕は思ってる2倍ぐらい入れますそしておろしにんにくですねおろしにんにくね今半かけ分入れましたけどもこの野菜ジュースににんにく入れるとすっごくピザソースっぽいようがなるんですよで沸きましたねこれね沸いたらですよ 冷凍うどんねこれを上にします、ね、あらおいしそうも う, これもうこの時点でうまいでここでねちょっとね煮込むんですけどでこの時点でピーマンピーマンこれピーマンね ピ, 欠かんせんピーマンねここもう入れちゃいます、はい、でピーマンはね香りが重要なので、えー、最初に煮込まずに後から入れる感じで煮込み中火ね12分煮込みましょうかまあ今12分煮込んだんですけども12分煮込んで ピーマンがちょっとやらかくなってきたかなっていうところにこのチーズをドーンこれこ れ, これこれこれこれこれこれよこれであとはねなんかまあこれスキレットでそのまま食べれるんだけどあのチーズが溶けるまでねちょっとちょっとさ火力ふたしてチーズをとろけさしてじゃあとチーズがとろけるまでちょっと煮込んでえーともう数分煮込みましたかね ちょっとで、ここでセ理リをかけてあーらおいしそうちょっともう何何これちょっとオ い, いオリーブしていいですかオいオリーブをちょっと ち, ちょっとねでペッパーも少しかけますあ完璧だこちらですするタイプのピザ ピザ煮込み合わせ完成ですじゃあですね、こちら で, できました食べていただきますいただきますあタイボールですね、はい、じゃあいただきたいと思いますこのチーズとろとろでもピザソースもとろとろこれいただきます皆さん あうまこれ全く酸味ないですね野菜シューズを使ってるからですねこれねこのチーズの濃厚さがいいねやっぱねトマトジュースだとちょっと酸味が立ってピザソースっぽく な, いなくなるんですけど野菜シューズなんてポイントはこれ冬に食べてこれはあそしてあまりにも僕がタバスコを使いすぎて 大きいタバスコが送られてきたんだよねやっぱね、ピザにはねタバスコでしょ、皆さん<音声>飲めるねこれね、マジモンのうまさですこうどんで飲めるこちら、本当美味しいです<音声>ぜひやってみてくださいこれをすることによりなんと、ハイボールとのシンクロ率は、えー、85% から 120% になる